ドハイヨザコイレンですよろしくさ願いします レ, レン最終決戦いざ GOOD <laughs> ME Yeah! <laughs>